どうもこんににちはは、えー、今回はですすね四国に向かっております、えー、あいにくの空模様なんですが、えー、っとどうしようかなと思ってますね、えー、2泊3日で、ね、四国の方に行こうかなと思って今回、計画立てたんですが、えー、計画立てたはいいもののですね雨っていうねこれがどうしようかなと思っているところなんですが、まあ、せめて曇りであれば、えー、いろんなところ取ったりとか、えー、行ったりとかできるかなと思ってたんですが。 ちょっとね、ね先行きが不安です、ね、えもしかしたらただただ車を運転させるだけの動画になるかもしれないし、えー、どうなることかというところなんですが、えー、とりあえず行ってみましょう今回の旅としてはですね、えー、まず山口県から広島県に入って広島県の島南海道尾、えー、道市のところですねそこから、えー、南下していって四国に入ります。 愛媛県に入って、えー、今治とかかな、そっち側の方をどんどん下っていって、えー、高知県の方に向かいたいなと思ってます。で、えー、高知県の右側を攻めて、今度帰りはですね、えー、高知県の左側、下と左ですね、下行って左行って、今度は愛媛の左上行って、えー、また今治に帰って、し並海道を通って帰るという感じで行きたいなと思ってます。天気悪いなこれ 雨が止みましたね。雨が止んだからこのまんまで行ってほしいんだけど。どうだろう？四国に入ったらね。またわかんないですもんね。土曜日にね。あの家族キャンプに行ったんですよ。まあ、それはね。あの他の家族もいたんで動画は撮ってないんですけど。まあ他の2家族とですね。一緒にキャンプ場行ってで2。家族はテントとか持ってないんで。 まあ、それまでにテントを買えばとは思ってたんですが結局買わなかったんでまあコテージで2家族泊まってもらってでえ我が家はテントに泊まるという感じでやったんですけどまあといってもねえ一番下のたこ焼き君とミニーちゃんはえコテージの中で友達と一緒に寝てましたけどまあでもなんか久しぶりの家族キャンプもできたしあのそういうですねキャンプ興味あるんだけど。 えー、行ったことがないとか、行くのがちょっと怖いっていう家族とですね一緒に行って、た多分キャンプの雰囲気っていうのもね味わってもらえたと思いますし、撮影しなかったんでね、かなり楽なキャンプでした。今回みたいにですね、キャンプ行ったことがないけど行ってみたいとか、行きたいんだけど、ちょっとわからないから怖いみたいな。ご家族ととですねなんかそういったことが 一緒にできればま貸し切りであればですね少々騒いだって関係ないんでなんかこうまあ騒ぐことがいいことではないんだけどやっぱ子供同士でねそういう騒げる日っていうのがあってもいいと思うしなんかそういったイベントができればなんかそういう何て言うのかなまだ一歩踏み出せない人のこうなんか助けになるんじゃないかなと思ったりもするんで。 ううん。もうコロナが完璧に開けたらそういうのもちょっと考えてみたいですねさあ島並海道入りそうです、えー、島並海道という看板が出ましたね前にねえー、と自転車で行きましたけど自転車で行くルートとはちょっとまた違うのかなどうなんだろうこの時は尾道から船に乗って入りましたからね 向島か向か島っていうところがあって向か島か向か島っていうところに船で確か行ったんだと思うんですけどなんか自転車だとねやっぱりすごい時間かけて走りましたけど車だとねしまなみ海道多分あっという間なんだよな。 とりあえずですねトイレ休憩が終わったので今度はまず四国に入りたいですね今治に入ってでご飯とか探そうかなもういい時間ですからね12時37分で今治に、まあ、そうだなあと20分ぐらいあれば着くと思うんで20分で着くのかなどううだろう、まあ、とりあえず1時ぐらいにはお昼ご飯食べれるんじゃないかなと思ったりしてます いやー、結構ね、忘れ物ってするもんで、<笑>えっと、今日もね、大変なものを忘れてます。まず、えー、インスタ 3601R のカメラのマウント。マウントを忘れてます。そして、SD カード入れようと思ったら、え、ビデオカメラと、えー、っと、一眼カメラか。に、いつもですね、64ギガのものをそれぞれ挿してるんですけど、それらを忘れてましたね。 ということで、あと残ってるのが、32ギガのマイクロ SD カード1枚。これにアダプターをか合わせて、ビデオカメラとアクションカメラでなんとかなるかな。まあ、とりあえず、頑張ってみよう。もう、この橋は覚えてますよ、この横をね、自転車で走ったんだよな、これ。 久しぶりぐらいに来るのかな。ここそうそうこの横をね走りながらハーハー言いながら走った覚えがありますね。車で走ったら一瞬だもんな車で走ったら一瞬なんだけど、自転車だとねやっぱ時間かかっちゃうんですよね。でもそれがまた楽しかったりするから。 前回はね確かね瀬戸田っていうところまで行ったんですよ瀬戸田は島になるのかなあー島じゃないのか瀬戸田っていう地名なのかえー、瀬戸田まで行って今治までは行かなかったんですよ今治行っちゃうとキャンプ場が多分ないんだと思うんですよねで泊まるなら普通の何て言うんだろう宿ホテルみたいなホテルとか民宿とか 多分そういった感じになっちゃうので、行かなかったんですよね。さあ、そろそろですね、瀬戸田ですね。瀬戸田に入るんじゃないかなあ、ありますね。瀬戸田って書いてあるんで、前はこの辺まで来たのかなえ、どこまで来たんだろうもっと定かじゃないんですけど、 瀬戸田サンセットビーチがそんな名前のところにねに、えー、前回は行ったんですよね い, いいですねなんかこういう大きな橋を渡るとこの旅行だなって感じがしますね この橋は多分渡ってないんだろうなな渡ったのかないや多分渡ってないと思うんだけどな<音楽>大三島っていうところまでは来てなかったんじゃないかな前回は記憶が全然定かじゃないけど。 でこの大三島を渡ったら次が今治なのかな何個島があるんだろうわからんあでも愛媛県入った愛媛県入りましたねということはもうここは四国です四国か さあ今治に入ったんでですね何か食べたいところなんですがなんかね僕の嗅覚からするとですねなんかこの辺って何て言うんだろう本州から四国に入ってきた人が結構いると思うんでそんなにね地元っぽいご飯ないんじゃないかなってじがするんですよね。もうちょっと明日はいいのかな 出ました晴れ間が出たからこのまま晴れてほしいな、えー、到着まであと1時間ぐらいあるんですがこんな感じで晴れてくれたらねいいんだけどなああ道の駅があるあ道の 駅, 道の駅このか木の香りで書いて木の香ここ行こう。 キロ先そこでご飯にしましまょうかちょっとこの晴れてる間はもったいないけど、まあ、これから晴れてくれると期待してまずこのかいってみましょう何かしら食べるものあるでしょうねよし。 ど う, どうなってこれじゃないのか あ, あっちかこれがこの か, かなあ止まったりもできるんですね温泉って書いてある道の駅このかこれを右手ですね右に曲がろうえー、出会い 喫茶店出会いめっちゃ生きてぇ喫茶店だよねあれ出会いって言われたらなんか行きたくなっちゃうなおよそ3 0 0ル先右方向ですさあ温泉とかもありましたがとりあえず何か食べよう何かあると思うんだけどな う、えーっとレストランこっちレストランか。 えー、っとね、残念なことにですね道を間違えました道を間違えちゃったみたいで道を間違えたというか目的地が間違ってたって感じかなあのー、ナビにね設定する目的地を間違っちゃってて今からね本来行きたかったニコブチってところがあったんですけどそこに行こうと思うとねここからまたさらに30分かかるらしいんですよで30分かかっちゃうと次のところ絶対どこにも行けなくなっちゃうんで えー、申し訳ないんですけども、予定を変えて、カツ浜行きましょう、カツ浜。カツ浜はまたね、こっから1時間ぐらいかかっちゃうみたいなんですが、えっ、ー、と、四国の下の方、ほんと一番下の方に行くような感じになります。やばいな、なんか、大した動画を撮ってないぞ。<笑> ト m 道なりです。 つらはのきましたね。どう思ってるんだろう。ここにお土産物があったのかな。まあ、全然思っ龍馬の。はまっちゃうよ。 潤ませる。ここだったよな、ここにね。確かあの。お土産物屋があったはずなんですよ。で、お土産物屋があって。そうだよな。じゃ、ここ入れとくから。あ、はい、ありがとうございます。あと一人入りますから。<笑><笑> あ、はあ、い、ありがとうございます。また気持ちっていたる、ね、い。あありいす、えー、<笑>ありがとうございます。またね。バイバイって。バイバイ。<笑>早いね<笑><笑>あい、まはい。ありがとうございます。どうもよかったねもんちゃん。ここでなんかね土佐犬の人形を売ってたんですよ。木彫りの人形で木彫りの人形を売ってて。 うちのね、子供たちの、ね、名前も入れてもらったんだよな潰れちゃったのかもう5年前ぐらいですからね来たのがうるの後ろ姿だ。 ここに初めて来た時にね。あの瀬戸内海と違って海の向こうに何もないんですよね。本当。で、いや、これはでっけえ、やつが育つわって思ったのにい出しますね。すごかったもんな。初めて見た時の感動って。 えー、5年ぶりぐらいの桂浜でしたがやっぱりいいですね広い海の向こうに何もないっていうのがねすごいですよ僕いつも瀬戸内海しか見てませんからねただ、えー、来たのはいいんですけども、えー、もう夕方6時ぐらいなんで早速移動しないといけないですすげえな砂が。 砂が硬いっつうかなんかね僕が今踏んでる砂は普段やっぱ瀬戸内海で踏む砂と全然違うんですよね質が違うなんかもっと粒が荒いっていうかなんつうんだろうなほんとちっちゃい小石みたいな感じですおおすげえ なんか、こういうの見ると少々のことどうでもよくなってきますけどね。いや、でも来てよかった。ちょっとだけだったけど。結構ね、昔はね、あの、まだ、キャラメルちゃんとかが3歳ぐらいの頃は、えー、朝起きて、よし、四国行こうみたいな感じで、四国行ったりしてましたね。 で、カツオの叩たたきを食って帰るみたいな。今考えたら結構無謀なことですけどね。当時は全然大丈夫だったんだよな。疲れもしなかったし。ただ今は、もうこの階段だけで疲れる。 今、ですね車中泊できそうなろに向かってるんですけども、7時半がですね、えー、お風呂の最終チェックインみたいなやつで、で、7km 道なり で, すなり、はいでえー、と入浴施設が8時までらしいんですよね、で到着する時間が7時25分ということになってるので、まあ、ギリギリになるんじゃないかなと思うんですけど。 どううだろう風呂入れたらいいなせっかく来ましたからねキャンプの時だと1日ぐらいはねお風呂入らなくても全然いいやって感じなんですけどこういう感じでね車中泊みたいな感じの旅だとやっぱなんかこう足伸ばしてお風呂に浸かりたくなりますよねなのでまあギリギリ間に合うとは思うんですがうんどうだろう 今日朝9時からずっと運転してますからね9時からずっと運転してまあ2箇所ぐらい寄ったのかなまああとコンビニぐらいか寄ったぐらいでそれ以外はもう全部運転ですまあ僕のね車中泊旅なんてのは基本的に運転になっちゃうんですけどまあ運転が好きっていうのもあるんで基本運転になっちゃうんですがまあ本来であればですね えー、一日の移動距離を短くして、で、えー、いろんなところに寄ってですね、長く遊ぶっていうのが一番いいとは思うんですけど、まあ、来ちゃいますよね。四国の一番下まで来たからなおお見えてきた。見えてきた。急げ。よっしゃ。空いててくれ。 誰もいないと思うんだけどな誰もいないわけはないけどシャーツアップできるらしいんですよねここよいしょ真っ暗だけどまだ空いてるはず7時半が受付だったんでわあ、これはもう食いたいよし こぶしの里というところですねここにやってまいりました、えー、ギリギリだけど行ってみよう、えー、車中泊サイトみたいなのがあってですねそういうところで調べるとさっきのねこぶしの里っていうのは、えー、車中泊できると なってたんですけどもまあ、おそらくできるでしょう寝るだけだったらできると思うんですがトイレがねなかったんですよトイレがなかったというか多分店が閉まったらもうトイレ使えないってことだと思うんですよねちょっとちゃんと見てなかったんでそこ見落としてたんですが、えー、そういったことでですね今山道を走らせて違う道の駅に向かってます え明日はですね、海洋道ミュージアム行きたいなと思ってるので、まあまあそこに近い道の駅ということでですね、えー、シマ四万十大将というところを目指してるんですが、えー、山道の上にね、食べ物屋さんとか、全くね、気配すらないんですよね。ということは、今日は下手すると晩ご飯食べずに寝るっていうようなことになりかねないんですけど、 まあ僕の車中泊ってね無計画すぎるからまあこうなるんですよねうんまあ、ダメなところだなと思いつつもねなんかかっちり計画してあのここ行ってここ行って、えー、時間がこれでみたいなのがねあんまり好きじゃないんでどうしてもねしかもまあ一人っていうのもあるから余計にねあのズボラな感じが出ちゃうんですけど まあまあとりあえずはシマント大所行ってみましょうよなんか嫌な予感しかしないけどということでですね道の駅にやってきました えー、道の駅四万十大賞というところなんですがなん、えー、もない何もないし、えー、近くにねコンビニもないんですよ12キロぐらい走んないとないので、えー、明日のね最初の目的地、えー、海洋堂ホビー館みたいなやつがあるんですけどそこに行くのにねまた遠回りになっちゃうんで、えー、晩ご飯は抜きですなんか食べたかったけどな食べたかったけど。 こんなに店がないと思わなかった四国はまあしょうがないですねでえー、っと食べ物ないんですけど、えー、明日たね朝8時半になったらここのね道の駅が開くみたいですで道の駅が開くと、えー、なんか食堂みたいなレストランみたいなのがあるのかななのでまあとりあえずそれを食べようかなと思います、えー、今からねライブ配信にもやろうかなと思ってるんですが ライブ配信をやったら、まあ、今日は早く寝るのがいいでしょうね。早く寝て、うん、明日に備えよう。お腹が空いてもいけないし、今ね、時間としては夜9時ぐらいなのかな ?8 時52分ですね。で、家を出たのが9時過ぎだったんで、12時間ぐらいのうちの、10時間半ぐらいは運転してたんじゃないかな。 そういうこともあるので、まあ、ちょっと疲れもあるしね。まあ、1日目は踏んだり蹴ったりだったなでも途中で雨が止んでくれたのがね。良かったなと思います。まあ、動画とか考えないんであれば、かなりのんびりした旅だったんですけど、のんびりしたっていうか、まあ、ずっと運転指導しですけどね。だけど。まあ、なんかのんびり景色見ながら来れたなって感じがします。まあまあそういう感じでですね。1日目はこれで終わりです。 えー、明日はですね、えー、海洋堂に行ったりとか、えー、面白いことができればなと思ってますのでぜひご覧ください。